旭川加水組の皆さんです曲に命を吹き入れて舞うは命が尽きるまでをモットに旭川市を中心に活動しているチームです<笑>今年のテーマは「焼きつけろ」今この瞬間に全力を尽くし見ている方の心に 焼き付く演舞を目指します。それでは踊っていただきましょう。旭川加水組の皆さんです。どうぞ。会場の皆様こんにちは。浅井川から、えー、やってまいりました。浅井川加水組です、えー。この3年間いろんな思いでこの舞台立たせていただいております。精一杯踊ります。ご支援よろしくお願いいたします。 参ります旭川和泉明けの早手そい 三 赫赫<音楽><音楽> どうもありがとうございました。